皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月7日。今日は試練の門をやる日です。小野戦士で行くと、魔人斬りでゴールデンゴーレムとかを処理できるので、楽できます。でも、ゼロターン変身は、やめていただきたいところです。 無事に試練の門も終わったので余った時間で真相の迷宮に行きました。でも今週はやり方をちょっと変えてみました。これはゴールドを稼ぐコンテンツなのでそれを徹底してみようかと。つまり道中を完全にスキップして時間の限り回ることにしました。結論から言うと元気玉残り9分で真相の迷宮を3周することができました。輝きの大臣の効果は獲得ゴールド3倍が2回と4倍が1回でした。 その結果、元気玉1回の試練の門と真相の迷宮で27万ゴールド弱を稼ぐことができました。いつもより12万ゴールドくらい多い計算です。その分、道中で獲得できる箱は少なくなっているのですが、それが12万ゴールドと見合うかどうかの話ですね。雑な計算では、ゴールドを選んだ方が得な気がします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。